いい仕事してますね。どうも、政治いろいろの学ぶです。韓国の中央日報が日本政府が YouTube を使って日本海の故障についての動画をアップしているとして話題になっていますね。記事を引用しますと、日本政府が国際社会に対して 東海を日本海と呼ぶようにソーシャルメディアを活用した構成を繰り広げている。外務省は日本海、世界が公認する唯一の名称と題する映像を先月27日 YouTube に掲載した。街当の映像は英語、スペイン語、イタリア語、アラビア語など10カ国語の字幕を提供している。 映像では冒頭で元ドイツ国防相のフランツ・ヨーゼフ・ユング氏の発言が登場する。ユング氏は地中海が地中海であるように、日本海が日本海であることをヨーロッパ人は知っていると述べる。その後、日本海という呼称は鎖国時代にヨーロッパで普及し、その後国際社会に広まりましたというナレーションが続く。 ナレーションは日本海は日本が名付けたものではありませんと強調する。映像は外務省がイギリス、アメリカ、ロシア、ドイツ、フランスなど5カ国のフル地図を調査した結果、19世紀に発行された地図の約 90% が日本海という名称を使用していると主張する。また国際連合が2004年に 公式文書を通じて、日本海を標準的な地名として使用しなければならないという方針を確認したという主張なども付け加えた。国際水路機関 IHO は、昨年デジタル標準海図に、東海や日本海のような名称ではない、固有識別番号を表記する新しい方式 S130 を導入することにした。しかし、映像は、 このような事実は除いて、既存の標準 S23 で東海を日本海と単独表記されている点などだけを強調した。合わせてユング氏が、スペインの人が地中海をスペインの東にあるという理由で東海に変更しようとしたらどう思いますかとし、日本海という名称を変更しようとすることは国際観光の現状を 一方的に変えようとするものです。このような試みを許してはなりませんと話す。日本政府は最近の葛藤懸案で自分たちの主張を知らせるために YouTube などソーシャルメディアを活用している。日本は福島原発汚染水を多角種除去設備アルプスで除去した後に希釈して 海に放出する構想は安全であるという趣旨の映像を掲載している。また、日本軍国主義を象徴し、太平洋戦争敗戦時まで旧日本軍の軍機として使われていた、極日機が日本文化の一部であるという趣旨の映像も制作した。とのことで、いいですね。世界に 日本海は日本海であることを広めようとするこのような動画はどんどん拡散してほしいものですね。中央日報では国際水路機関 IHO においてデジタル標準解図では名称ではなく固有識別番号を表記する方式になったのに YouTube 動画では既存の標準 S23 で日本海を単独表記させている点などを強調したと書かれていますが そもそも2020年11月の国際水路機関の総会にて日本海を単独表記とした S23 を引き続き公に利用可能であることを全海一致で承認しています。全海一致です。韓国もこの総会に参加しているはずですから意義はないはずですよね。にもかかわらず日本がこのような動画を作ったということは 韓国は未だに日本海を東海にするよう働きかけを行っていたり、日本海と書かれている地図を発見したら東海と上からシールを貼るなどの行為を行っているんでしょうね。そもそもシールを貼る行為は器物破損になりますので立派な犯罪なんですけどね。自分たちの正義のためであれば何をしても良いというのが韓国ですので、きっとシールを貼ることで 英雄気取りになれるんでしょうね。さて、外務省の日本海の動画は、韓国側の矛盾というか言いがかりを的確に指摘しています。字幕は日本語はもちろん、韓国語も用意されていますので、韓国人にもぜひ見てもらいたいものですね。まあ、見たところで韓国人はバットクリックするんでしょうけどね。なお、外務省のこの動画は、 説明欄にリンクを掲載しておきますので、ぜひご覧になってください。次に、中央日報の記事では曲日機について触れていますね。曲日機は韓国に言わせてみれば、いわゆる戦犯機ってことなんでしょうが、曲日機は日照機同様、太陽をかたどっており、日本国内で幅広く使用されていますよね。もちろん、日本以外にもこの曲日機のデザインは、 世界中でも広く受け入れられていますよね。こういう難癖をつけるのは韓国のみ。これは皆さんもご存知の通り、あのサッカー選手が人種差別的な表現をし、厳しい批判にさらされたわけなのですが、その時に出た苦し紛れの言い訳。観客席の極実機が目に入ったからと発言したことで、これが韓国国民に受け入れられ、 極日旗は戦犯旗という造語まで作り、避難の対象になりました。実際、このサッカー選手が言う前までは、極日旗に対するクレームはほとんどなく、スパイのカンダムスタイルのミュージックビデオでも冒頭に極日旗が使用されています。あと、何より受けてしまったのが、外務省が作成した極日旗の動画において、世界中で受け入れられているという紹介画像に、 2010年の G20 ソウルサミットの集合写真が使われているんですよね。韓国はこの事実についてどういう言い訳をするんでしょうか。さて、この曲実期に関する動画についても説明欄にリンクを掲載しておきますので、ぜひご覧ください。最後に、今回このように外務省が YouTube を使って世界に向けて発信するようになりました。日本人同士では 心伝心というものががありますが国際社会では通用しません。国際社会では沈黙は了承とみなされてしまいます。なので日本政府はこれからもどんどん情報発信をして日本の主張を世界に拡散してほしいと思います。いわゆる募集校問題や自称慰安婦問題についても発信するのもいいかもしれませんね。